こんにちは。こんばんは。どうもー、テケピーです。今回はエンダーマントラックを作りたいと思います。エンダードラゴンを倒したらこれを作りたいと思っていたので、ようやく念願が叶います。ゾンビスポナーの経験値トラックは作ったのですが、あまり効率良くないんですよね。他の方の YouTube 動画を見ていて、エンダーマントラックの方が効率がいいみたいなので、ずっと作りたいと思っていました。 アップデートで修繕もできるようになったのであると便利ですよね今はまき層を作っているところですこのトラックドアにエンダーマンを落とす仕組みにする予定です狭くねちょっとこれだと狭いのでもう少し広くする予定ですではエンダーマントラックの要エンダーマイトを呼び出そうと思いますそのためにはまずエンダーパールを集める必要があります エンダーカールを投げると 5% の確率でエンダーマイトがスポーンするようです結構集めないとダメですね神易的な防護ブロックを作りました高さ2ブロックだとエンダーマンは入れないので安全にエンダーカールを集められると思いますエンダーマンに目を合わせて近づいてきたら攻撃ドロップしましたね村人と攻撃した方が早いんじゃねえううう そうですね。エメラルドがたくさんあればそのほうが早いと思います今まはあまりないので今回はこの方法で集めますそこそこ集まったので呼び出そうと思いますエンダーカールを投げるとダメージを食らうので落下軽減のついたブーツを装備しておきます やっぱりなかなか出ないですね来たーデスポンしないようにマグダをつけられないあ名前をつけないと水 見, 見ないで消滅するので急がないと 名前を付けれた。あとは逃げないようにトロッコに乗せて。あ。名前は付けれたので、あとは落ち着いてトロッコに乗せれば。 あれ消えたなんでどこにもいない だから何回トライしたことでしょうかようやくエンダーマイトを捕えました何回も謎の消滅があったので名札も何個か使いました名札を交易でもらうために野菜を育てて収穫しエメラルドを集めてということをやっていたのでかなり時間がかかりました植え付きハーフブロックで半分見えるようにしているとエンダーマイトと敵対しているエンダーマンが近づいてくるようです その上にエンダーマンがまかないようにガラスを置いていますまき層の高さを数え間違えていたので処理層は下がに作りました43ブロックの高さの落下ダメージで禁止になるようですこの処理層はエンダーマンがまかないように下付きハーフブロックにしたので 43.5 ブロックの高さになっていますもうすでに何人か落ちてきていますね すぐ落ちてくるようにするためのガイドをガラスで作っているところですガラスじゃなくてもいいのですが落ちてくる様子を見ようと思ってガラスにしてみました試しに倒してみましょうワンパンで倒せますね高さは問題ないようですワンパンとファンをかけているわけねいや、そういうわけじゃなくたまたま持っていただけです編集の時に気づきました お恥ずかしい処理層までの階段をつけて落ちないようにガイドをつけました処理層の周りも落ちないようにしています全部下付きハーフブロックですガラスのガイドも完成しました これで完成と思ったんですが、あまりエンダーマンが落ちてこないんですよね。湧きうに来てみました。エンダーマンは湧いてはいるようですが、落ちてないですね。エンダーマイトを見つけて怒っている表情になっているのだと思いますが、向かっていきません。 そんなことしていいたら相当効率悪いです。このあといろいろやってみたら芸人らしきところがわかりました上の脇きまでエンダーカールで行ってみましょう芸人はここでした。 ここが十字に穴が開いていたのを塞ぎました。修正前と比較するとわかりやすいかと思います。なんでこのブロックが必要だったんですかねちゃんとエンダーマンが落ちていっていますね。それでは下に戻りましょう。 楽に下に行けるように処理槽の横を拡張しましたエンダータールは便利ですねダメージを食らうので要注意ですが拡張したところにはエンチャントテーブルと金床を置いています近くにあると便利ですねちゃんとエンダーマンが落ちてくるようになりましたむしろエンダーマンが多すぎて倒すのが追いつかないスマホのスペックが低いので このままだとまずいですねやっぱり効率いいですね作ってよかったです近づきすぎると攻撃されてしまったりエンダーカールがドロップしすぎて重くなったりいくつか問題点があるので改良り必要はですですがとりあえずこれで完成としておきたいと思いますご視聴ありがとうございましたありがとうございました